ネット上では2006年放送の山下智久版と比較する意見が多数見受けられる中、業界内では以前から、なぜジャニーズはこのオファーを受けたんだろう、と不思議がられていたようだ。同盟の人気漫画、小学館を実写化した黒詐は、06年に主演山下、ヒロイン堀北真希というキャストで放送されている。 当時は、ドラマ自体の完成度の高さに加え、当時ジャニーズ事務所に所属していた山下の人気もあって、初回視聴率 18.8%、ビデオリサーチ調べ、関東地区を記録。その年を代表するヒット作となった。平野主演で、クロサギの新作が放送されるという情報はまず昨年10月2週間、ふみ文芸春秋で報じられました。 この時点で山下、平野双方のファンから、なぜというネガティブな声が出ていて山下版、黒詐欺のファンからは絶対にあり得ないと語法を疑う声も多かったスポーツ上記者。しかし、その後も各マスコミが平野版の放送を確定事項として報じ続け、今年8月にはついに正式に情報解禁となった。 この一年間映像制作関係者や芸能事務所界隈では可哀想と平野に同情する声が囁かれていました。というのも、山下版と比較されるのは日を見るよりも明らかですし、昨今のテレビ界の視聴率事情に鑑みれば、当然、数字面で山下版にはかなわない。たとえ平野版の出来が良かったとしても、あれだけ大ヒットした初代を超えたとはならないでしょう。 平野の立場に立ってみれば、当たってもさほど評価が上がらないだけに、本音を言えば、ジャニーズ事務所はよくこんな企画を引き受けたな、と感じてしまいます。前で芸能プロ関係者、近畿キズ元剛しの施策である、近代一少年の事件簿、日本テレビ系。 が、その後、ジャニーズの後輩たちを主演に何度もリメイクされている例もあるが、山下の場合、すでにジャニーズを退場、しかも円満ではなかったため、先輩から後輩に引き継がれたと大々的に宣伝もできない、どう、とのこと。山下は20年10月、未成年女性との飲酒同席問題で、活動自粛のさなか、海外の作品に出演したいと希望し、 退場の道を選んだ。以降、ジャニーズサイドに忖度するテレビ楽曲からは敬遠されることとなり、21年4月放送のドラゴン桜第2シリーズ銅の最終回に声のみ出演した例はあったものの、今年4月の NHK 正直不動産で主演を務めるまでは、地上並 NG に近い扱いとなっていた。その影響がまだ残っているようで平野版。 クロサギ放送開始前に山下版の地上波再放送はなし。平野も前作についてコメントすることが難しい状況になっています。つまり、クロサギは平野にとっては非常にやりにくい作品と言えますが、それでもジャニーズがこの企画のオファーを受けたのは、同作をジャニーズドラマと捉えているからかもしれません。 つまり、他事務所の役者でリニューアルされたくなかったということなのでは。もしくは、山下が同作の続編に出演する可能性を完全に消滅させたかったからとも考えられます。どう複雑な大人の事情に縛られながらも、無事放送開始にこぎつけた平野版、クロサギ幸い平野には、 視聴者から演技力がすごい、などと好意的な声が多数寄せられているようだが、ジャニーズの思惑を背負って、茨の道を歩まざるを得なくなったことを、本人はどう思っているのだろうか。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、